でこれをえ こ, これをだからアナグラムにするとかいやのいあのいこきえ暗号はあのいこきあのいこきあのいこきさ導き出される暗号は<笑>あのいこき<笑><笑><笑>やっぱり<笑>そなんだったんだろうね。<笑> まあ、我々の考え方としては「あなたの位置とかってあるから「あなたのあ」とか、ね「犬、はい」うん、の2番目取って「犬」っていうね ま, いまあでもこう不安になったよね「犬」の段階そんな言葉ないんだかみたいな<笑><笑>これはじゃあ正解見てみましょう何もうちょっとゆっくり考えたかったあ正解は予算ですどういうことかっていうと Oh, 英語だそう正解ですあなた U の一個目 Y 犬ドッグの二個目 O シスターの S キャットの A ノースの N という出たこれはこれは惜しこれでもまあまあ一<笑>枚くれてもい い, い実写正解だよねこれはね半分、はい、ぐらいこれ<笑>ダメあの1個消しちゃダメ<笑>ちょっとよさんとあの1個消し全然違う 絶対<笑>よしまあまあでもまだまだねあねりますからね、はい、続いての演習ちょっとやっていきましょうか。<笑> は, いはい